許しはてめえが殺したエンヤバーにこいな俺たちは初めからてめえを許す気はないのディディオから前金をもらっているそそれをやるよやれやれてめえ正真正銘の史上最低な男だぜてめえのつけば 収拾だぜ。